山上容疑者に現金100万円超拘置所に差し入れ続々安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で山上徹也容疑者42殺人容疑で送検が鑑定留置されている大阪拘置所大阪市宮古島区にはこの半年間現金や服などの差し入れが続々と届き現金書き留めは100万円以上に達している山上容疑者の叔父77によるとオンラインで拘置所に差し入れできる専門店のサービスを通じ 山上容疑者宛に服や菓子類が大量に配送されている拘置所に収容しきれない分はお自宅へ届けられているこれまでに届いた現金書き留めは100万円以上大手コーヒーチェーンで使えるプリペイドカードが入っていたことも手紙がお自宅に直接届くケースもあり山上容疑者を支えてやってください絶対に死なないでと伝えてくださいという趣旨の文面だったというまたインターネットの署名サイトでは山上容疑者の原刑を求める署名活動が続いており すでに1万を超える署名が集まったコメント欄には日本を守ってくれた人物正義の鉄槌、鉄槌を下したなど山上容疑者を A 融資するような内容が多数見受けられる自分が同じ生い立ちだったとしたら容疑者は自分だったかもしれませんむしろ被害者と容疑者の生い立ちに同情を寄せる者 も, も並んでいる